100均や日用品を活用マウント炭工事薪きストーブメンテナンス編です、はい、えーっと今回はちょっと一晩燃やしてみたんですけどえー、っとこんなにですねガラスが汚れております、はい、加えてもういろんなところに汚れがついてますねちょっと1本出してみます もう中が汚れておりますね煙突のねこう差し込み口のとこもうんこんなんですよ薪ストーブ、えー、ついつい楽しくて天板で調理したりですねまあ、添白したりするとすすが結構たまっちゃいますよね今回はメンテナンス編ということで、えー、100均や日用品を使ったメンテナンスをご紹介したいと思います 巻きストーブのです、ねえっと、メンテナンスですけども大体まあ30分から1時間ぐらい時間見てもらえればいいかなと思います、えっと、スペースはというとですねたい畳2畳分ぐらいのスペースがあれば問題ないかなと思います、えー、使っているのは天幕デザインウッドストーブ S 専用ブラシです 煙突の汚れがすごいですね煙突のこの接合部なんかも ススがたまるので結構汚れがたまってますねはいえー、とこのねちょっとオプション品のオプション品っていうかまあ付属の金具のサイドテーブルの部分なんですけど汚れがつきますんでここもこまめに拭き取りましょう。 はいえっと、付属品の金具のサイドテーブルの部分も、えー、きれいにしていきましょうはい、えー、とこういった天板のパーツはもうほうきで100均のほうきとちりとりのセットですね、えー、で乾いてあげてちょっと気になる人はもう乾いた雑巾で、えー、拭いてあげると。 になりますはいえー、とガラスがね結構ね汚れておりますえー、と一応周りにちょっとくっついてるすすなんか軽くえー、と取ってあげてガラスマイペット少しつけましょうねはいガラスマイペットつけます少量でいいです金属のところにあまり触れないように 磨いていてきますガラスの部分はガラスクリーナーを雑巾につけて金属部分に触れないようにすればきれいになります。 頑固なやつはですねこういったスクレーパーで少し削ってあげるといいですねただここ取れやすいですちなみに msr のスクレーパーなんですけど最近はもうセリアにねあのこういうのも売っておりますガラスクリーナーの水気が残ってるといけないので乾いた雑巾で拭きましょう えー、乾いた雑巾金と言ってもですね、あのー、うちはですね、結構着なくなった T シャツなんかをカットして使ってます。差し直り。はい、これね、ガラスクリーナーでね、綺、え、麗、ー、になりました。えっ、ー、と外観ですね、上に鍋を置いたりとか、まあ調理とかするとですね、う結構汚れちゃいます。 で頑固なやつはやっぱこうスクレーパーをこししてこ、ね、す っ, ったりしてあげて、うん、こういう、ね、油の細かいところが、ね、固まってたりするので割と乾いた雑巾で拭きましょう、うん、一番汚れるのがちょっと天板なんですけどもここはね、ちょっと後ほど仕上げをしていきます。 あとまあ全体ねちょっとグリに汚れてたりするのでえ空拭きしていきましょうまあこの煙突のねえと差し込み口の方もえと一応空拭きしておきましょう はい、えー、天板の裏もね、ちょっと汚れてますんでこちらをうわすごいですね磨いていきましょう、えー、汚れてますねはい、えー、と、こちらもちょっと空拭きしていきましょう結構ね、しつこいのでやっぱりこう、スクレーパーの出番かもしれないですね 結構硬いんですねスクレーパーだ食べるところはちょっとね取っ て, ておいて、えー、動画見られて気づいたと思いますがスクレーパーめっちゃ使いますはいえっ、ー、とポイントはですねこの中の中方は えー、水気厳禁ですねちょっとさの元になっちゃうのでもう付着してるのが届くくらいでいいかなと思いますこちらも結構汚れてますねはいでちょっと頑固なやつをちょっとこれで剥がしちゃって、えー、から拭していきましょうやっぱりここも水気厳禁ですね ビもとになっちゃうので、ね、そしてやっぱり頑固なこびりつきはやはりスクレーパーですねはいきれいになりましたよし中のねちょっとをかき出していきます も可能な限りですね内部は焼きのこの大きいアンドシ ー, ートルセットで灰を引き出します 結構汚れが溜まってますね、えー。動画見られるとですね、気づいたと思いますが、スクレーパーめっちゃ使えます。えっ、ー、と天板ですね。どうしても鍋を置いたりね、汚れちゃうんで、えっ、ー、とオイル塗っときます。天板はオイルをですね、薄く塗ってきれいに仕上げましょう。 スープでいいですね。 綺麗になりました、えー、と動画見られてちょっとお気づきになられてるかと思うんですけども、えー、とブルーシートです、ねえー、の上にです、ねえー、と新聞紙を引いて、えー、新聞紙引かなかったところはです、ね、やっぱりちょっと汚れてちょっときれいにするのが大変だったので新聞紙引かれた方がいいかと思います、えー、マウントスミ工事薪ストーブのメンテナンス編参考になりましたらチャンネル登録お願いします